おはようございます。6代目です。昨日ですね、あの福岡に勉強しに行ってきたんですが、その時に、えー、先日というか、まあ、5月に行われた岡山城西賞。その時の、まあ、私が写っている写真をいただくことができました。えー、それでは紹介したいと思います。まずはこれ。えー、私と、えー、女性が写っております。 えー、この方ですね、アートふすま工房というところで、まあ、ふすまを貼っている方で、えー、私のお母さんと呼んでいます。えー、割り田母さんと呼んでおります、えー。よくいろんな展示会などでお会いするので、一緒に写真も撮らせていただきました。えー、そしてですね、あとは、まあ、全部は紹介しませんけど、 作品を作っているところをまあとりあえず2枚ほど、えー、まあちょっと特殊な作り方ですので普通の畳を作っている風景と全く異なります多分見ている観客の方はこの時点で何を作っているのか全く想像できなかったと思います、えー、このように写真を知らないうちに撮っておいてくれて大変嬉しいです